飲みましょう。どんな味なのかなコレステロールゼロで一日の豚のタンニンを超れるということですがポイントかなではアーモンドミルクって初めて飲む気がするけどこんなに香ばしいんだ確かにすっきりとした甘さねどこかアーモンドの香ばしさを感じることができましたね、うん 食感が悩んでちょっと問題ないかなとら結婚しますアーモンの香ばしさが好きな方ならぜひお審しいですね、うん、アーモンドの香りってきてなんか漫画の殺人ディフとか思い出しちゃうんですけどそれとはまたそれはまた違う香りらしいですからね香ばしいですというわけでちょっと余談挟みさんこちらのテストさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブ